あ、あ、あそれでは、えー、もうちょっとしたら X イベントを始めていきますんでよろしくお願いします<音声>、えー、ご視聴の皆様方聞こえてますか見えてますか大丈夫<音声>さあ読み合いう。 カズの2人が関西から今日おります、めちゃくちゃ強くなってる、5連敗して絶望しました、超強いでしょ、超強いよね取れない、甘えすぎだから。 ね、やっぱり ABC にいるかわかんないけどもおカフェがありますからねヤホー・クえる。リカルド・ワウル・ラウール ラウールさんこれあした XR です、XER あしたやりますんで、盛り入ってますねおお、この投げがね、通してくるんですわ。 大丈見えてますなんか人数減っちゃったけどーーーーえー、クースさんクスさんの URL で貼っとくか さあ南浦はビッグワンで12時からかなやりますんでよろしくお願いします海外勢向けではないんですけども今まで大会で優勝したことがない人が限定のイベントでございますおい ハハハ怖こわこんばんはもみおさんいらっしゃいもみおさんは高みの見物ですからね高みの見物野郎ですからねあぜさんはしっかり今日来てますよ もっと近くから高みの見物をしようという、そういうい感じですよああそこのチョンリーの方、イベントやるんですけど、よかったらどうですか キャラクターは書かないでいいです。はい。さあ、もうすでに配信は始まっておりますが。イベントはもうちょっと待ってください。今、の字合消えですね。ワンピーワーが読み合い導流ツーピーガーが。文鎮、フ ェ, イ ロ, ンフェイロン。さあ。 様が来てるのにもミおは来てないってことですよね冷たいなということで、えー、うちなんか東京対地方やろうと思ったら東京ほとんどいねえわびっくりするぐらいいないわ千葉神奈川大阪一挙 大阪東京大阪東京東京あれなおニがいるその2うんコさんもがあるだしなこの読み合い度数の二人めちゃくちゃ強くなっちゃう び翔猿あ ー, あー<笑><笑>っあっ列空客嫁の表彰流やったのに遅らせッ空客で台なしっていうねあバーサス対の他もありかな よろししくお願いします今日静岡からの記者も来てますので VS 対その他はできるな福山さんは大阪に行ってもらって黒ロイワンさんも大阪に行ってもらってーやるわー 文、ま、鎮、あ、君もあれですからねちゃんとエクサが出ますからねバイソン・フイロンというやばいチーム編成でるのでさあエントリーいるかなー ー う, ーんうん文鎮が合ってますねさすがですねニーガムさん ニーガンさんねニーガンさんあれっすねあの釘バット持ってる人ですねよーしじゃあはいあっあのねじゃあこの人 ・はい・さてさてじゃあそろそろやりますかそろそろやっていきましょう かなーリーダーなんかシリアスになってますけど大丈夫ですかねイイいや津山さん伸び伸びやればいいんですよ 死体なんて勢いなんですから<笑>ちょっと、なんで名前出すんですか<笑>ええー、だって<笑>チームのそういう話し合を取るのなんて素晴らしいことですよ違うんですよ、ャニカさん、ちょあのー、ご考えあるんですよ実はちょっと、あることがありましてはい先ほど千村さん と, ちょっと対面してたんですよ、はい、あのー、まあちょっと前哨戦やろうみたいな、はあ、で、そういうのに出たそれで終わって、千村さんとカチさんが話せ て, てはいちょっと最空はねってことちょっと出てませんでしたねみたいな話をはいはいはいはいはい、はい、聞いてしまって<笑>頑張らなかっ<笑> まあ、でもいつも出せるみたいないつも出 し,、うん<笑>ね、しって言ってますと強気に出ていきましょうちょっと待ってください、はい、えー、っとですねあれこれじゃないな組み合わせ表がねバーン、はい、バーンえー、っとどこだっけ爪山一回戦は陽一さんのとこですか ここもなかなかきついブロックです ね, ね、はい、うち見てくださいよ、はいきなり宿命のヒデさんとの対戦<笑>いきなりヒデですよ、えー、ついかったら文鎮じゃないですか、はい、マジきついんですけど、はい、ぜひあの、ね、逆にあの草さんチームともう一度ね、うん、<笑>もう一度<笑>草君はどこヘールというか まあまあまあまあ、だから1回戦勝ったらいけるんじゃないかなぐらいに思ってるんでではね、あの、はい、僕は水宮くんを引っ張ってそうですね、平均でね、いくつもりで二十五歳二十五歳で す,、ね、<笑>歳です間違いないですよ来年、はい、<笑>大台に入ってしまいますけど<笑>タコさんはもうちょっと突入した後あーそうですね、タコ様もおじいちゃんってからね<笑> 40とそれ以下はだいぶ違うん、ね、そうですね、ね子さまちょっと、とか言ってると、もう本当に1年すぐ、まあはいよねえー、はい、気をつけましょう、まあまあまあ、じゃあイベントやってみましょうか、はい、えー、と、今日、はい、今チェックつけた人が、はい、あのー、一応遠征という形で、福山さんもあの、大阪や、傘を見ないもんなんだよで。<笑> 他に、はいまあ、あんまり VS 来ない人ぐらいでちょっと入れちゃおうかなと、ちの人でしょ、これで16人だから8人いればいいんですよ、はい、1、2、3、4、5、6、7、もう一 人, 一 人, です、ね、一人取ってください、VS にあんま来ない人、ピ、まあ、ーパーさん、関東ってイメージですけどね。 このこの方はね、静岡から来られましたいやもうあえて、ー、あげるのは志乃兄さんかなと思ったんですけどあるのでねあともう志乃兄が入ってもう一人ですねあれっすかねあのもう関西チームとして取ってほしいえ、あじゃあ勝利って戦いたいんだよな東芝さん は, さんはあずさん はーで関東かどうかですね関東かどうかじゃなくてあのまっ手3手3どちらでどバインパーもなりどっちかなんですよねあれあ、マキリさん遠征っていうのは<笑><笑>なるほどねあり海越えとるけどね<笑>あーなんか 阿く君はバーサスから出ないからダメだよバーサスチームですよこれさ衛星チームめっちゃ強いんだけど大丈夫8番の方とあの9番の方とめっちゃ強いよこれ789番の方がちょっとただちょっとワーパス欲しい彼でいいで、ね、これでも もだ、誰ここで対称戦にならないとたぶん勝ちますよ、ね、この3人30人いるし結局、ここを押さえにポンで追いかけたらいいだけなんで、ね、うまくね。当てれば なんんですけど、はい、ンさんがちょっとついんででまあリュリュ使ってもらうかとかとすねやっぱなもるですね絶対いいよさ、まあエントリーいませんか僕も入っ なかなかかなと思うんですけど、今日ね、僕久しぶりに X やりまして、あの読み合い後に開幕1勝5連敗して絶望したんですよ、<笑> 5連敗ですよね、僕、妻のほうが開幕13連敗<笑>いや、僕キャラ差すごいですよ、リュウ・バイソンって<笑>、まあ、2回負けたらちょっと頭冷<笑>やそうかっていう、<笑>そういうレベルの。 組み合わせなんで。母さん、母さん、嘘だろ。<笑><あー笑>それはないんですよね。なんか富永に言ってることが似てるんですよね、彼の。い<笑>やいや、あのー、特殊キャラ。これがやり込みです。これが、やださを覆すということです。あ、いい差し込みなんだけどな。なうん。 う う, う, ましい、ね、うまいぞだあすぐ逆にいたグレックおかフェさんにはなれなかったかあっ<笑>クレジンさんいるやんクレジンさん来てよまだ大丈夫まだ大丈夫これで9対9ですねリカさんが入ってね じゃあ、まあ、あまのー、土日の大会なんでキャラ自由でやりましょう、はいはい、で、9対9、はい、今までの稽古上始まって20分後に絶対瀬尾さん来るんだよね、それや、<笑>絶対瀬尾さん来るおう具で<笑>いいですかって言って、<笑><笑>優しいくくると思うんだ絶対来る、絶対来る、<笑><笑>いつの間にかの試合やっとな よしじゃあ、ちょっと組み合わせ作ってみます。はい よっしゃー僕と福山さんでやろうかなーと思ったんですけど、まあ、ちょこれやったらこれやったら強いはいじゃあ今日は東大戦ね。2キャラ持ちかな2キャラ持ちだったらいいかな2周やるかどっちがいいかな 皆さんの次はこれラストでお願いします。ご協力をよろしくお願いします。さてと、えーそれじゃー。 あハイジくんは見てるのか今日はえー、バ VSZ 対その他って感じでとりあえずやっていこうかなと思っておりますでチーム分けはすでに済んでおりましてじゃあ遠征勢 2P あげようああじゃあ福山さん これ持って。ね、ええー、と、それ 1P2P 逆なんで。で、出る順番は、もう、あのー、株式せで OK です。我こそはっていう感じで、行きましょう。愛、はい、人くん2周目入れるからね。はい。では、1P 側リーダーは、ペコさんやってもらっていいですか 黒岩さあの遠征側で遠征側でしゃあないしゃあないで順番はチームリーダーが行けって指示してください二キャラーいや二周やろうかなと思ってますむなりさんなし<笑>むなりさん なしだし。もう入ってんの。お隣さんなしでもいけるよ。大丈夫。黒井さんあげません、ダメです。ライフ一、あ、二キャラ持ちと二種類どっちがいいですか。 2キャラ持ちでもいいかより2周年キャラ持ちではないで す, でいです多すぎますじゃ あ, あの村上さんの代わりに多分俳人君が来れるんで俳人君にしといてくださいそしたらダメです<笑>遠征勢 2P がいてください あとあんまり来ない人は今 2P 側になってるん で, こうで本当に強いからね、今 2P 側。あぜくんはあんだ、こっち。バーサスから出ないでしょ。よし、では誰が先方先方は示してください。あのね 2キャラーいやキャラはーカブスやり<笑> じ, ゃじゃあ2キャラに行こうか2キャラじゃあ2キャラ2キャラ持ち同 じ, の、OK、の同じキャラはあーどうしようかな同じキャラはオオッッケーオッケーオッケーらしいですはい ではワンピー側は誰が行くシノニーとグレジンさんは2ピー側っすねキャラ分かんない人いる2キャラ目が分かんないいやいやかぶせでいいからかぶせでいいからさあワンピー側がバーサス勢バイパーさんバーサス勢ですから アウェーで す, アウェイです遠征勢勢池袋は遠征1番だけ決めて、うん、あとはもうあとは流れでお願いします流れでじゃあ先方だけ教えてくださいねちょっとニー通足りてるこっちなんか少ない気がしないあムンチンかあまあ合ってますよね てあだから、えー、配人官がいないだけか、はい、いいいはい、じゃあ、先方、教えてくださいさオッケー、それでは始めていきましょう、キキ2キャラ持ちです、であのー、出ないでもいいですからね、はい、1P 側、はいーー、干され。 スーピー側ニーガンさん静岡から来ましたいやいや入ってる入ってる入ってるえっペイロンなのさあ開幕文鎮立ち合いは強く当たってあとは流れでこの方静岡市から来たということで えー、とシュウさんとなだっけな中村さんがこの前来てくれたと言っておりましたヴーガン・チュンリーペイロン対チュンリーはチュンリー知ら な, ないと相当きついですピヨールー半分行ってピオールナイスゲーム飛行<笑>剣打ったら死にましたねさあ誰が行く トマットクもみおから熱いメッセージが来てますね干されろってシンカスフェーロンっても書いてあるねさあ東西線ですでに干されているおっこれはチームリーダー自ら私自らが出るさあ福山龍 ネッグ入んないけどごまかすの強子園といううわフィールさあこれは<笑>さあこのめくりはナイスガード 劣化神剣がある状況で劣化剣の前段ガードの後波動剣はちょっと勇気いりますねおっと真空追っ払って波動剣ここの最速があーしかしからの支援客ネック劣化神剣つながってしまうあひねく君じゃあ ああ、そうだねそうだねひでくいたらいけるわさあカズミージェさあ<笑>いきなりハムヘッドレでグー脚アッパーレッカ ああストマックもみよからやめちまえという熱い声援が来てますねさあカズこれは負けらんないぞここ落とすと大変なことになるカズうわー 打, ち打ち切ってうわっれうわ ー, うわーシャーミ ン, バンナイスさあディレイああ そうですねあの状況はエアスライ読み、劣化神剣読みのいろんなことが起こるのでおっと、これはカムサッターが立ちいるさあアビセキックさあカズ DJ 明日のためにフェイロンは克服したいスライディングめくりは表 さあどうするでっかけ入るうわーうわっあーとどどどどっとっとっとっとっとわ技が強いさあカズ DJ が勝ってこれ剣どっちか行った方がいいんじゃないかなよしテサン さて、ァーストプレイヤーネ 2P? んあ、そうですね、2P 側、カズ DJ です。あ、えー、ニーガンさん、ニーガン。 ニーガンですさあデイリッダルシムが頭を蹴っ飛ばされていたおーっとかぶさっていくがここは高すぎたうわー盛り盛り盛り うおーい強いやん<音楽>あっチャンプがチャンプが出陣ですよ文鎮さんよろしくお願いしますよろししくお願いしますなんかもみおさんから愛のメッセージが、はい、来てましたねかず、はい、さ ん, んいいよ押されろやめちまえすぐそれ 最低だなおほんとあれだからジャンル使える<笑>さあここで前回優勝者あぜがいるあぜさんあぜさんさっきなんか1つやってると、はい、ファイナルファイトやりすぎてアンドレに見えてなんか飛んじゃうとかアンドレに対して飛ぶんですか危ないやつですね、うん、なんかよくわかんないけど飛んじゃうしボタンの押し間違いひどいしおお、はい、って言ってました あーまあ、ね、あま、の、ね、ー、ガイル使いみんな頭おかしいんで<笑>、うん、確かにそうとにかくあのキャラ別で考えても、はい、ガイル使いがぶっちぎりで頭お か, かしいですよ確かにフェーロン使いはいい人しかいませんからねフェロン使いね人はいいんだけどねフ<笑>レイがね<笑>おっとっと<笑>あー、えー まぁ DJ 使いはねあと結構真面目っていうのがあってああ確かに、うん、そうですねー DJ こういうところでしか対戦できないんで、うん、やっときたいんですよね、うん、あの唯一アニコレだとはいあの金かかるにできるんですけどはい。あのアニコレの基礎仕様で、はい、残儀ステージになっちゃうえなんでなんでなんでフェイロンなんか選んだ、はい、先に選んだキャラにステージが勝手に決められててへぇーフェイロンと DJ って どっちかがサなペンスをんでも、はい、USSR 行っちゃうんですよへへ<笑>そうなんですねへえだからちょっとやっていきたいんですよねなるほどね、まあ、さっきもボコボコにやられてましたけど俺おわ、まあ、アゼく君やっぱうまいよなうまいっすね難しい、しカズのスライディング下が通るあのちょっと待って渡すおおっうわー しょうがないっすねまあカズ DJ に対して剣使っといた方がいいんじゃないかな剣ってさ僕かぶせらんないっすじゃんガイル使いは宮剣いやザンギーだった 三 な, なるほどあっケだそうだそうじゃねえかさあ宮ケンですね関東連合は四人目ですまあ、DJ にかぶせるキャラってあんまりいないんでうーん強いっすよねこのキャラシュンリーとダルシムっていわれてますね、はい、あーあーそうなんですよ、ね、あー、これがまあ、DJ の醍醐味っすよねそうですね。マシンガン。ガ まあ、いい加減にしろっていう火力を捨てますけども、はい、めくられる方が悪いす、まあ、です、ねいいね、剣の場合は、強昇龍がかなり逃げやすいので、まだ待ちですね、めくりきたら何飛んでんだよって、大昇龍出せば、使って、でも読まれるとすごいことになるらしいんですよ、こ、はいはい、れは 8DJ だけしか煮詰めてないところなんですけど。 まあ、なんであの、あんま喋れないんですけど。まあね、はい。かずさんは、まあ、研究熱心すぎる。関東連合はやばいね、確かに名前がやばいね。関東連合。関東連合、あ、<笑>そっか、やばい、ね、<笑>関東連合はよくない。これはナ、えー、ナイスかも。ああ、坂本。どっち。うわー、十月を持ってかれて。<笑> シャカシャカリズムはどうしたあんたの攻撃のリズムなかなか熱いぜ<笑><笑><笑><笑>これきついねの皆さんはあいけそうな人いけそうな人あ PECO さんですね PECO さん さ あ, さあ何使うんだろ う, 使うのか X 竜かさ、ね、あ, あカズ DJ 現在4連勝中最強えどっちうわーっ気負ってうーんこれ僕行った方がいいかな僕か一デ君出した方がいいんじゃないかなーと これまあ2周あるからねああ2キャラあるからやべ俺何のキャラだよただねあの S アガとか h o n とかあーあやばいよー<笑>ちくされていくいや S ケンでしょさあ僕いくわはいいってらっしゃい さあ、カズ DJ が4連勝中5連勝中ですねさあ出てくるのは2回転さあキャラはバイソンですね<笑> マ, イマイクマイクちょっとやめてマイクすら干されるとかそんなことないですよみんな熱い試合に見てるんですね あ、ほらはいはいデーーさんはね。はいデイヒーです、はあ、こんばんは干され仲間同士仲良く入れましょううん干され仲間同士俺干されてんのうん干されてますよ、ね、聞いてないよ<笑>福山さんがします 見, 見えてない よ, <笑>ないよ<笑>さあさあシャガダイパンが痛いしかしぶっこんでいく<笑>ヒットがクリーン<笑>あおしっかりつながっていくしおしゃれコンボっ、ね、そうですねあそこでねシェガチューキック終わりっていうになったら<笑><笑> あみたいなあありまますねさ あ, さあここは中盤から行って中継で行っていてうめえ な, なジャンプ垂直大さあ関西といえば DJ の星しいこの男カズ DJ さあこれはアドリブ落ちさあぶっこんでこれは勝負 だ出ないさあ前あくうお出た裏切りのソバット最強さあこれはごめんと言ってますが多分やりに行ってますの、ね、で間違いなく最強のですこれ食らうだろうみたいなやつさあージャックジャック憎ているー矢口ーーまりうまっ最強だったいやーマジか 3 4 6連勝中ですね、ぜひ、最強でしたか、まあ、こんなもんっすね、<笑><笑>このプロがいけないんで、なるほどさあ王者マイナス2、ヒデさん王者 -2 え、6連勝中、やばいっす<笑>さあ、俺が王者だと意気込んでおりました、ヒデチュンリー さあゲージをためてさあデイリ ー, ーうまいううまい見ているさあはいああ な, なんで入れなかないのさあデイヒ ー, ー手離してた手離すのはやばいだろう手離し戦法は許されるのはちょっと伝説的な人しかダメですよ手離しちゃうさあなんだかんだで さあ、これはいいペースでヒデチュンリーが掴んでいくさあ気候変とエアスラを打ち合って、うん、さあうまいっすね今のパチコーキック減るんすよねうーんおおあすらガンバさあ空中ぐらいールし始まったさあガンガン歩いていくさあ出なかったふー あ, あそこはスイジャンに仕込むべきなんですよねなるほどあそうですね うわ、タッチ大きく、えらいな、強い。さあ、カス D. g が取り返す。さはい。さ あ, ーあ。あれでも間に合うんですね。あれ、最高だなー。ああ、そうですね。あの自動で割り込みます。さあ、さあ、あれ系、美味しい。っーあれも、ね、そう、ゲージがすげえ溜まるんで、うん、今めっちゃ溜まりました。これはね、押しに行くか、行かないかっていうところは。 によりますねいかなくてもいいんじゃないかなさあヒルチンリーさすがにさあ気候圏が早い、ね、おお水曜対応得意の連勝さあやっと止まった6連勝 ね, 連勝ね<音声>さあエロモン龍かな ヒネさん、この前勝ち逃げしたんですか、もみおさんからお便りが届いてます、先日、勝ち逃げのベイヒーさん、さあ、エロモン龍、まあ、最近始めた感じのプレイヤーです、ね、なるほど、エロモンさん、さあ、ステージ、残ギステージですね、これずっと残ギステージだぞ、残なんでもみお、来てねえんだよ、残<笑>ギステージをなくすためだけに来てほしいという。 最低ですね、この人。おうまい、だ、投げ、受け身ナイス、いーもう一丁、様子にするしかないですからね、あんまに暴れ、簡単なのがいいさあ簡単だなこのギャラ、簡単だななこのギャラ、50円をエロモン、エロモン、えー、2回目ですね。さあ あー そ, うそうそうじゃなくて初めて出たかって、うん、あなるほどなるほど2回目の回転ということですね我こそはさあおしのにさあしのーさんですね さあさあアイグーさあ通常でも速い球がさらに速くなるこのステージチュンリーは結局あの読みで飛ぶしかないんであんま変わんないですねなるほど<笑>さあ今のところうまくいなしているヒコチュンリーうまい当たんないんだよね X さがった当たるんですよねあれ 逆に X サガット当たっちゃうの、かわいそうですから<笑>、ほぼ完璧な試合展開といっておりますね、これはチュンリー対策してないですね、うん、そうですね<笑>さあ、くんはサガット対策をしっかりやってる感じ、なるほどどこでやってるんだろう、S サガット、S サガットじゃなくても、あんまりやることは変わらないです、ね、なるほど さあ、あとは飛ばないだけでいいんですけど、うんうすね、もう飛んじゃうんだよなさあ、潰されるえー、だったえ、アパカが出ないだーワッシグうーわ突っぱいっうーわアパカ減った、ね、めちゃくそ減った減りがやべえいやえ、すげえたったわ。今はい<笑> 振り方がエグいリプレイで見るとすげえことになってる<笑><笑>さあなんとかゲージが欲しいチュンさあこれはおいしいさあ背中蹴り当ててモリモリ歩いていくさあボタンを取り出しるこれタイガーショットにうまく飛べた時ジャンプ中キックゲキックって当たると、はい、例の草くんの先飛跳びが待ってるので あ, ありましたねさあ もう1不明よとおい王者おいこれだわおー危な い, 危ない危ない危ないマイナス3になるところだった合<笑>格でーすとモサに落ちるところだった<笑>マイナス3だからマイナス3 <笑>さあ読み合いのさあヨミさん 読み強いぞー。強いですね。さっきやったんですけど、びっくりするぐらい強いぞ。いさあ、やってる内容がね、なんサ誘リっぽかった。っああ、なるほど。うーわ、しかし。今、え、後、ー、しっかり。まあ、百列二回くらいだら死にますわな。死にますな。蹴り方がまたこう い, いういる。あれ、六分の一ぐらい減ることあるんで。 あー最大縮んちゃうとうーさあまあデ定ヒは流先は死ぬほどやってると思うんでしかし読みをうまいが足に詰めたがここでゲージがついさあうま い, うまい画面端から出さない立ち回りでからのさあ歯を踏まないうわあファイヤー 気合いこれはそう一歩前で戦術したくなるでしょうおう長イスナイス、えー、らいさあ、竜使いはプレイヤーによってこう動きが全然読みづらいところというん、読みやすいところが結構あるんで、うん、おお、ー、初見であそこ曲投げるか、うまー、さあ、上。おーおーお あ、今危なかったぞおお飛行ねチャンネルにはクソキャラって書かないんですねもみおさんはもみおさん<笑>もみおさんさ、クレジンさんちょっと飛び込み一三番とかってそういう悪口言うのはよくないですクレジンダルス M、ね、これでやっと星が並びましたねなるほど さあ、と出てないのはつむらさんと。フロイオンさんか。フロイオンさんもそっちだ、ね。そんなん残しとくないよ、本当。暑い か, から。マジかー。あ、あ、いいぞいいぞ。さあ。レジンからしむ。手足を伸ばして。まゲ、あ、ージ持たれちゃうと ね, ね。どっかで食らいますからね、この組み立ては。 お IH! もう悪くないですねあああ、えー、能能戦略めっちゃ素直正直者正直者まあ、ヒデさんは正直者ですから、ね、正直者ですから。ああ危ねえ一回さあ、コパンでドリルが多いのでちょっとヒデ君も面倒くさくなってますねそうですねおお悪くないがヒオリーチになる これはーーおチャカパンで落とすわあ<笑>あれーおまかしてくねこの人らっちゃうんだよなさあヒデが五連勝ですねさすがおおじゃ。さあ来ましたね、はい、さあツムがバスクリンさんですねバスクリンさんそうっすねバスクリンさん<笑>バスクリンなのに緑色じゃないっていう、はい、<笑>確かに イスよさっさこんなん入れないですね<笑><笑><笑>さあジャックパンからーーのフォークという激渋そうさあ 頭, 頭さあこれはよく我慢したでいいおーうーーーーーーーー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 ぜひあ っ, っああやばいよ頭ーひもここ戦列だろまさにまさに合格するのか5連勝したのはあんなあ合格でーすすげえなーここでキリいくさあそっかマキリはまだ出てなかったですね さあマッキリ・ケ ン, ンフイさあデイヒーの検討により星の数が並んでいる状態ですねそうですねマッキリ・ケンが8番手同じくツムラー・フォークも8番手ですワンピーがまだ出てないの誰だなるほどハドケンあバイパーさん だ, さんだなるほどフォークフォークという。 シワイパーさんはねなかなか出たがらないんですよ あ, あ、そうなんですねシキャラ…あのクソキャラが死んでから出ようっていう<笑>そういう考えのあーあーあーああああ危ねえ行ってるが行くよ ね, ーねーそうだよねこれは死んじゃうさあこの負け方はちょっと…シうんいですねさあただ…シはっきもうまいっしっかり繋いでピオンない 運がいい。今のピヨっともおかしくなかった。一人。オッケー。運がいい。波動くらいの昇竜拳とか。うわさあ、三ごと消えてきて。オープンね。今のは危なかった。これね、上りクオキック。あーあー、やばい。始まる。ナイス、おお。いや、あの竜巻が強いんですよ。そうですね。 ちゃんと読んだんですけど、まあ、食らっちゃいましたね、大スとかだと思ったのかなさあ、端っこで解ける、これはファイあんなに裏にいンの、めくりですからあ、表ですからね、間違えないさあうまいめっちゃジーうー、うわー、ダブル失敗だが、うまいな、やっぱりす、バスクリンさん、バイパーさん。 さんパーさんバイパーさ ん, バイパーさんもう残ってるのはバイパーさんだけなんですかねあのねあのそうやってずーっと待っててもクソキャラ死滅しないから<笑>いっぱいだからクソキャラ今日クソキャラははびっこるものさあ白黒つければいいんではないか いいいやいやいやもいい、もったいないもったいない、うん、サトスバイパーさしてパイパーさんはやらないらしいじゃあどうすんのかぶせ あ ぜ, あ,、ね、あ, ぜあぜさんはまあでもあぜさんはほーあれブランカなるほど容赦なく容赦なく容赦 な, く容赦なくかぶせる、はい、あぜブランカさあ、まあ、ハイパー出身なんであーさああぜあぜおあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ ファイナルファイトですねこれ一気にかやって。ファイナルファイトエルフィーだ。うわーバッストロ<笑><あ>ーでね。ああ。甘えん坊将軍来ましたねー。赤い顔だからアデスさんの可愛い顔が見れますね。びっくりした時のあの目の開き方。ど<笑>こ開いてますから、ね。どこを開いてます。お, さあおやるよ。 やめておけからのやめてから死んだかうっあっあれあれさあ潰したうっ、うん、おいおいおいおいおいおい<笑><笑>えっ、ー、津村さんどうすんのマジで津村さんきつくないきつくないラウンド1 えマジでどうすんのこれ、えー、僕, 僕絶対行かないよ、えー、いやー結構ここで行かなかったら黒岩さんに行ってもらうからよしよそうだよなー黒岩さん残ってんだもんな まあ、剣じゃなくてもいいけど剣の方がいいって言わないか<笑>そうんすねさ<ス>あ、か三重県が頑張ってもらいたいけど、まあ、この制度のフォークと対戦することがあんまりないでしょうからね<ス>、えー、あはー、まあわ、悪くはないよしゃったこれさ、あ、優勝するんじゃないさありえますね相方誰だっけ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 これはまずいねーこれはまずいようーん津村さんはきついっすよねーまあ、ペコさんが行くかなー<笑>バイパーさんかくなに出ないですからねバイパーさん的にはどこに当たりたいんですか 牛とかなかななの下手するとあの、黒岩さんしか残らないからね、これ、気<笑>ぃつけたほうがいいよ、さあいつもにか画面端に到達して、いやこれね、画面端背負って OK なんだけあ。ど、なぜかというと、はい、まず、昇竜拳がくっそ強いなるほど、バックジャンプ強パンチ、強キック、何もできない、あ<笑>背負ってるからそれをし、ね、ってうわーマジか うわーしっかり表気合いの表あっブンネ出してけ出しうわうわー、まあ、うわーああ世界が終わるこれもうブンチにいくっきゃないえっ中村さんも来たじゃあ廃人中村1体ずつで中村さんスープインになっちゃうか<笑> 厳しいさあ文 ン, ンフェイロンこれはこのヘリこのヘリですフォークが今きついキャラがキャミーと ペイロン・ブランカ DJ ですね個人的にはバルドが相当割ってるんですけどあと S ペンねうまいなーが関係ねえ関係ねえそんなの関係ねえ。さあ<笑>嘘でしょ あー歩いてきてガード不能をやってくるとこの男おっとガンガン歩いてくる、うん、そして頭当たるうぅ逆にタクレック読みのしゃがみひょっぱんだったかしゃがみに当たる危ない危ない危ない危な い, いあんまやるなって危ない危ないよよこここここそうそうそうそう 間合いで大事ですよ間合いがさあ文鎮冷たく冷たく行こうやめろってそういうのおい拾ったレッキやっと止まった文鎮さんありがとう死ぬかと思ったよねわかるさあ来ましたねホンダフェイロンやろうぜ 隙側黒いワン残っていた村井さん入れようぜ村井さんはじゃあ遠征側かな中村さんこっちかさあ黒いワンう う, う, う, う うわっと支援客うわ<笑>非常に冷たいさあ関東の現在、まあ、横綱ですねうまいさあフェイロン戦も煮詰めておる一足1 0百列削って下がるさっき ム ン, チンがフォークにやっていたことをやられているこれはうまいが連携全部ガード冷てー手堅さ手堅さが売りですおーっとあんのかレックやるしかねえまあまあまあまあまあまあ、まま、全部あそこ話し置いとるですからね全部ガード話し置いとるだけそしたら ム、え、ナーリ・ナカム・ハイジンが入りましょうでこれこんだけ差あるからもう入れてもいいよね入れ、はい、い, い, いいよね<笑><笑>いいよねああこの道頑張ってください<笑>さあマキリちょっと待ってもみをやったーとかタイトルがいてふざけんなよ本当。トさあマキリけんここは仕事だが 相手は、ハメ王子だぞ、うん、えー、間に合わない、1000点入りましたね、ちょ<笑>おみおさん、ちょっと安全地帯からあ煽るのは<笑>よくないよ、<笑>本当、明日も多分安全地帯からほ う, ほ う, <笑>うわこれは、そして裏回り、う、えー最 強, <笑>最強い黒いワン、わ強すぎる。 いやマジで強いよー。よハイジンいやーこれねー黒いイワンさんにうん道義キャラはマジでやめといた方がい い, よい や, <笑>やめといた方がいい本 当, 本当にもうどうしようもない状況だっていうことです、えー、さあいい感じに攻めているさあハイジンが もういも う, う, う、もう逃した波動うっさいあー波動うたなかったのに上も出ないうー、きついうわ ー, うーもう完全に、もう手玉に取られてますねもう、プレッシャーに飲まれまくってますうえー、出ないさあ、開幕ジャンプ中キックいや あー さ, あさあ落ち着いて落ち着いてほしい や, いやばいやばいやばいやばいやばいい何もできず2301点ですさあ誰が行くさあムナなリさん言ってもらうのもちょっとなてかさ SK んじんのまずいでしょ、まあ確かにおぉバイパーさんやっと出てくれた さあ、魔王辞書さあやめておけ発症者の発症者ですねさあでもこれってどうなんですかこれはまあいけないですね<笑>なるほど今の横止めなくなってるやつうまーい お, ーうわー お, ーおっとフライフ 確かにあれは偉い偉い偉い偉い偉いえさあ鬼武装発せが早い守りのバイパーですよだー疑惑のあれです ね, あ れ, ですねあれ当たっちゃいましたねセーフの戻りは、うん、なんか相手の方にクライアントが出るとあそこ、はい、あのー、誰だっけな マヤコンかな、はいはい、ダルシウム使ってるときに見てからな、チーキックやってたっていう話を聞きましたね、<笑><笑>うわー、う, ー, う、えー、うわー、ここ我慢、あそこ横たべなくなってるので、正解なんですけども、ど<笑> う, <わ>ー<笑>うー、うおー、うわー、う, わ ー, う, わ ー, うわー、惜しい、<笑>いいの宙に真内から。 さバイパーさん1体目がここで敗れる黒岩4立て強すぎるでしょうセーフこれーこんだけ増援が来たのに誰も行きたがらないっていう行っていい僕は行かないよ<笑><笑><笑>早くしないと示されます よ, ダメだよお前、ね 被せるキャラがいません、はい、キャラ変えていいでしょうただし後から来た人はあのライフ1です、はい、なるほど、はいはい、はいはいはいはいはい、はい、いやチューパーとかの方が減るんじゃなかったかなあ、ね、<笑>なるほどかっこいいですけどねあれね あ, 確かにあれは唐ラげんスカプうーやーる お見事、うなりさんの本田戦。これね、二回転本田と結構やってて、あ、なるほど。じゃあで結構あの最初の方詰ませてたんだけど<笑><おー>、<笑><笑>ダメになりましたね。ねなるほど。やっぱりうまいですね。ええ。アパシダマセ。これは圧倒的本田有利だと思いますよ、僕は。なるほど。 でし下がるとぴょんぴょん飛ぶしかないからね、うーんオリムス OK あーやる、相模ジャッパン超減った、これはー、うわっ、うおー、うーうーうー<笑>頑張りすぎです今の<笑>大乱闘スマッシュブラザー<笑> 今のはスマブラでしたねあ<笑>んなも面白えアパカでいいじゃんねえ<笑><笑> あ, あスマコがね<笑>俺の出番か出たら う, うかかたわ始まるああ。おいもういこいつすげえいやスマブラがなかったら ね、<笑>勝ってた試合を落としてしまったムナーリーーマイナス1かかさっき結構星稼いだからプラス名称リーチまでいってるんですさあというとはプラス4ですかさあ名称上がれるかプレッシャープレッシャーの塊である 黒岩バーサス冷たさが売りだがプレッシャーにかなり弱いヒデチンリいやいやいや言えて妙なりってただしこの二人相当な数が散いてましてそうですねえーヒデくが70ちょっと勝ったと 100, 100やっていい75取りたかったって言ってましたけどなるほど いうな、おお、うわ、あるな、今ロッキ出す。さあ、やり込みは裏切らない。おいうわーおー、ああ、今のはしびれますね。なるほど。もう二回飛びを見せたんで、次横からってとこに。まあ、確かに、あれ置いとくのが一番最強ですかさあ、このベイザンが超強い。 あれにはジャンプジャックパン出すとけば悪くてもああいにはなるんですがそれでもああいうそれでもああいうなんですよねなるほどあしかし火力は相当差があるのではいフンは一瞬たりとも気が抜けないそうですね近づかれたらやばいことになるとうまいそうあのね100貫がどっからでも金庫パンで落ちることが判明してからこの組み合わせ終わりなんですよあれでいいんだあれでいいんです いいんですーうーわあつえなひでさあデイヒーがストッパーですね今日はそうですねさあ誰が行くこれでもう一周してるからあっもみを出てきたおニーガンさん殺せ殺せもみを殺せああ死んだニーガンさんニーガンさん 静岡のプレイヤーですあなるほどさあチチュンチュンンハイパーで、はい、あさっきめっちゃ弱いんですけどいいですかって言ってくれたんですけ ど, あなるほどもう全然大歓迎ですからバイソンがもうこんな古いゲームなんですから、うん、うそうですよ地域に優しくです本当そうですよねうわー、えー、これはひどいい、えー ちょっとよだれ垂らすのやめらの量がすごいですからね、えー、さあこれね思ってからほぼ落ちないんで、えー、おいいーからの、えー、さあす、えー、おーおーおーおーおらららららららららららだけ、えー、ああここで入る背中、えー、引っ張り投げ まあ経験の差っていう感じですかねそうっすねねまあぐちゃらせましたからねまあそうですねぐちゃるとこまではいったでもいいとこまで行きましたからねさあ誰が行く、はい、まあボスクラスではありますけどもこれ殺さないと結構大変なことになるかなと、うん、そうですねさあ誰がエロモンさん行くさあエロモンさん これあれかな中村さん 2P かな遠征だもんねああ確かにでももう地元のでも出張<笑>出張じゃないのかいや、そういった福山さんもそうだからあーなるほどもっと関西確かにそうですねさあ先ほどもこの組み合わせやってましたねそうですねエロモンリュああどっちり行きたいタイプだと思うんですけどもはい ピョンピョン飛ばないのは好感度高いそうです、ね、があー今飛びだったら勝ってたかな難しいですね判断がコンボが難しいんですよ、ね、ジャンプキューキック、はい、アッパーファイヤーにしたいんですが、はい、ああ勝利出した い, い, いさあ画面端にめ自己紹介いいさあ波動踏ませてうわーナイス抜けに反応がいいぞいそうですね さ あ, ひあー、終わったーもうこうなるんですわ<笑>さあデヒがデヒ強いぞシンリーに DJ はねかぶではないよね、まあ、えっとヒョードルさんですねヒョードル アレクサンドル・ヒョードルなるほどアレクサンドルさん海外からお越しのアレクサンドルさんでますさあロシアから来ましたロシアからはるばるおっさあねここでかっこいいとこ見せておっ来た来た来た来た来た来たさあ、母国にタイトルを持ち帰たたいさあ、USSR たンクやるやる 衝動最強今だいぶロシアンフック入ってましたからね<笑>さあ馬乗りされているビオラナイが、えー、うわナイス昇竜華道拳偉い<笑>さあこれはゲージを作ってもいい画面そうそう<笑>やるマジかうわう ー, おーるうわー<笑>うわうわ そう<笑><笑>福山がヒデをやっつけるすげえやるこれはーどうしよ う, う こ, れこれはまあ正直大満ですね 僕, 僕なのさあ勢いに動かしるこういうとこバイパーさん行った方がいいんじゃないですか 勢いに乗っつくる福山あ、ちょっとザンギエさんに負けてますか、あと何人だろう、結構いますよ、あと6ぐらいかな、バイパーバイパ ー, バイパーさんもかなり遠いところから来られてるんですよね、茨城ですね茨城か、茨城の中ではちょっと近めらしいんだけど。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 福山龍、どう取っていくかうー、あー、えー、うしたた逃した、おナイス投げ、しかし、おい、やめておけ、スーパーやめておけ、最強技だな、さあど、誰がいてトレレニンさん、いくか。 中村さんそっちで。そっち。さあクレジンダル氏はえ十、ー、三番です、ね。さあブジンさん久しぶりだな。ああんまやっぱ来られてなかったんですか。うん。まあ、俺も、うん、今日ゲーセン来るの三週間ぶりとかです、ね。えそうなの。ああ ど,、うん、どう。あそうだ。 俺たち。なんか田舎に引っ越して、そうなんですよ。隠居生活って聞いたんですけど。隠<笑>居はしてないです。隠居はしてない。確かに。なんかそ の, そのストレスをもみおで晴らしてるって話を。あー、そうですね。あのー、もみおから、はい、なんかストフェスやるから、はい、ストフェスでサードとが出るから。はいはい。 ちょっと練習付き合ってくださいみたいなあーそれでそれをツイッターで書いてて、はい、なんか干されてたんですよあいつ<笑>誰からもコメント来してなくてマジか、はい、超かわいそうじゃんってってああーしっかり壊れた超かわいそうなのを救ってあげたらあのおざまですわそうなんですよしかも俺プレステ4かネット切れちゃっててあの桃みのやつだ、えー、のために買ったのに、はい、あの言われようで 月額料金払ってんだぞこっちはんかもみ合いがドドドドド<笑>いなくて<笑><笑>お前んちの方が い, いなかったよはい、Dok、み合い堂さあ読み合い堂さんあこれはちょっと見ものですよ今関西ホークいるんですかねああ津村さんがこっち来ちゃいましたかね誰もいない誰もいないらしい。し さあ、北戦をできていないとなる と, と、ー北戦がもう特殊ですからねー。流ざろスティーは空中で、うわあ、ないないない。今のやばくない？今のやばくない？コンピューターみ た, い, た<笑> い, い。今見たことない、見たとき。え、今のやばくない？どういうことなんだあれは。破風拳を空中でわざとして地上ぐらいにして。そうですね。 歩いてダブルタイヤにやったんだけど、なにこれ。これは、x、超面白いじゃん、これ。x ックスゲーマーズさんが。x ックスゲーマーズまとめ、ね、うん、まとめて、ああ。うわお。おかわり。もう一回回せるドン。もう一回。回せるドン<笑><笑>。さあ、これは。よみやえど、のじややんな強かったのにン。しのに。 まあ、さがです、ね。こ、ま、れ、あ、露骨なの行きましたね。露骨ですね。すねさあ、勝負の世界は。うおっとほう当てて。うわっ、二位はかー。二位。まあ、そうだよね。アパカーに対して。手当てないといけないから2、二位無理だよね。確かに。あいが、あいが、あいが。あっという間に始めた。厳しい。 これは露骨なかせですねこ、はい、キャミンより き, きついんじゃないかな、えー、うおっとしかし俺たちまたやってきたなんだと<笑>だーこれはバイパース怒るやつですね、えー、おっと高めコンドルふざけんなのにが理、はいはいはい、にかなっている うわー出ましたねアパカさあ忍び勝利ワンピー p が誰残ってんのいいですねーあテサン行くかここは行こう、はい、いや TJ あーいやいやさっき負けたもんな<笑>そうだよな TJ も残ってんだもんなー<笑>えこれで19でしょ 2人増えたから20で割れ僕最後かですかねですねさあテーガルシム行ったがヨシサガ戦は経験値がなさそうだいいないですからねこれね博士もすげえ苦しんでたんであなるほど結局あんまキャラさないですよあそうですかやはりこのゲームえだ 影が強いのかタイガーショットが強いんだまだああ<笑>ヤンさんがもうまとめてくれてるさ<笑>あ A はやば い, や, や, ば い, い、ね、やばかったねあれね意味わかんないもんね<笑>あれもよかったよ、ね、あのー、黒いワン対ムナーリーをうおおっ やべやべさあ志野に厳し い, ば い, い気持ちよくなってるさあこれやっぱ中村さんこっちの方がいいな<笑>確かに確かに終わっちゃうよわあ何もできず<笑>やはり経験値が物を言う じゃあ僕が負けたら中村さんこっちで<笑>そうですねさあ正規の組み合わせだと次の2回転3で最後ですねさあ最後は2回転バイソンですンさあうまい パッカ打ち込んでいくスタイルですねさあタイガータイガーで画面端に向けて逆に投げるとさあグラウンドさ あ, さ あ, 食らうさあ体力はゴムの状態さあ息が詰まるヘッド最後グラウンドダッシュ 展開が早いっすなさあ勝ちきりたいとするんだなの技にさああたかはかせてヘッドおいしいさあ2さっきも使ってましたがミカさんはそれやるんだろっていう感じでしたねさあこれはースし い, いか 先ほどタイガー打って、フレイジーにフルヒットしてるので、というところで意表をついて、さあ、コー側はお気楽ムードですね、もうこれは、もうやっちゃえよって、さあ、きつい、足がきついのでは、足がきついのでは、さあ、ゲージは止めた。 さあ何もしないないジャンプが強いさあ2回転クレイジーを当てたいうっ我慢そして中央ヒットかなさあ飛ぶ2ツーヒットあのツーヒットはでかいさあタイが恐る恐る投げー<笑>決めたのはシノニエッサが <笑>これはやっちゃいますねはいということで中村さんこっちには最終兵器いるから<笑>呼び戻しましたねやっぱこっちでさあブランカですね 中もう、んもこんなも強くて、なんかメインがどっちか分からなくなってくるんですよ、はい、バーサスで s で、事、は、前、いあのー、エントリーをよく頼まれるんですけど、はいはい、あそこで、えー、と中村さん、キャラなんでもいいってよく言うんですよ<笑>で、はいはいはい、東西線のリーダーに取ってもらって、はいはいはい、その取った人にキャラ決めてもらうんですけど、ほ, どほとんどの場合、ホンダを選びますね。 そうなんです、ねみんな。まあみんなの評価は本田なんですね。おそらくブランコもやばいっすけどねやばいよね。伊佐がに勝ってるし。今。うわあ、まあまあまあ。おお、えー、このニー投げ決定してる。伊佐じゃねえんだ本当。ニー投げをめっちゃやってきます。時代はニー投げなのかな。いやあ。えー これ僕リベンジしてね<笑>何ミスなんだろうんダイヤスうん、まあ、リバーラン当ててダイヤシうんはあーステップですねあっなるほどああなるほど確かにそれ以外ないかさあやるんだろうって2投げを許さんさあダウン2人さあスノーヒーの う, う, うわ ー, バ ー, バーサバットのゾビはスライディングで絶対受けるんであっそうなんですね うおいやー高かったしかしあれも前飛びできないうえええええええあ、ガッチュつうええつむらさんからいくかなつむらさんからみたいですね<笑>さあ、先ほど大活躍したつむらホークですねつむらホーク これはだいぶキャラ下がるやつそうですねさあおー危ねこれよく反応したしかしなんかキングレオブランカが何もせず、はい、死んでいったところを考えると<笑>うーあここ逃げるのかなるほどね始まった最強さあうー う, ここてうーうーせっかくペチペチと すごいなこれでもこれね勝ち方があるんですようわローリングうわマジか、打ち明ける勝ち方があってはいブランカはフォークを歩いてきた時に中足ローリングってやるんですねはいはいはいその中足を直前で止まって歩いて弾くっていういそうすると中足使って歩き弾けるんですねあなるほどなるほど ー ク, 側がってーク側の話。っす差し合い。<笑>侍ですかね猪又、ね、兄がやってますねマジっすかシューシューシューさあカズー DJ <笑>あと何人ク岩ヨンさんだけさあカズさんちょっとブランカ戦にはちょっと自信が情けでしたが完全 向こうにしかブランカいないですからねいないですよ向こうブランカ真面目にそういうことかうまっ、あ、マジかわこのキャラねむずいですからねまあ確かにう、ね、おーしかしキャラ差は歴然そうですねキャラ差的にはかなりきついジャズのやつらまずきついんですよねこれこれはきつい きついがうううっうま、うんうんうん、ああ中 ー, ー、うん、<笑>あなたこそ<笑>ー、うん、ースブレーカーーーーーーーいーーーーーーーーでーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー めくりもちゃんと落ちてしまうやべえ技なんですよ、姿勢も早い、バルログ戦とかでも使い入れてましたねそうなんすよね、最近やっと研究が進んで、う, うわー弾したマイスジャック、これ削りに行ける、ー削りうーいい勝負だ、俺は熱い、さあ、ラウンド3、う, うわーっと、乗っかって、しかし、すうっうまいなジャックがあるところは前に。 横から行くプレッシャーがやべえなうぇっリバラフでうわあ、残りつから出さないうお、うまいマジかうわぁローリングこれは確定もらったが全然オッケーそうですねうまいマジか最強ーうわぁ噛みつき本気の…本気のこすり<笑>さあ、中村さんありがとう体操戦行ったよこれはバーサスの鏡ですわ あとこっちは中村さんだけですあかそうです、うん、たいそうですね、はい、対将対決になりました中村さんってかぶせキャラばっかり、はい、あー残念ですねこれでもブランカ有利じゃないですか、はい、中村さんがかぶせキャラばっかりなんだけどと言ってますが<笑>、まあ、日頃の行いですからねこれはね<笑>気持ち超わかります気持ち超わかる気持ち超わかりますあなたさっき みよにとんでもないことしたっていうおおーっウでしょでうえそうなのへえー、あダルシムのスラと同じ感じなのかな手紙パンチとかってことは打点が低くなるのでスカてるとえ次の本物飛びの打点が低くなるので楽になるのかななるほどまあ、腹で飛ぶもありますからね確かに腹だとなんかダメそうですね 体とあのスライディングーだあー届かないこれは時間切れ最後の一発を狙いましたが時間が足り、ね、お互い粘り強く戦う、はい、黒いワンも無理しないですねうまいおっと今度表たまには表、えー、もう表いけないぞジャ、えーい やるやよ違う3ヒットポステピアロを一応決めたのは黒岩 い, いや最後の流れが美しかったいややりにくしかない状態になってましたねうもう、まあ、素晴らしかったいやー楽し方皆さん参加ありがとうございましたお疲れ様で す, す明日も楽しみましょうビッグワードは 初めて行く人はちょっと分かりづらいので早めに行ってくださいよろしくお願いしますはいというわけで今日は、えー、イベントここまでとさせていただきますお疲れさまでした